いいお湯入ってますすか温泉はずきですちょっとごめんね、毎回小町がね、取り出すと来るんだ。はい、<笑>はい、今日も小町です。今日の小町です。はい、ということで、今日ご紹介する温泉は、今流行りの ASMR な温泉です。今日紹介するのは、ホウウさんです。法ウ格さんは、もちろんあの、うち雲もあるし、大きな立派な露天風呂もあるんですけど、それとは別に滝全部が温泉になってるんですね。滝壺？ が温泉になっていてその滝壺に入ることができるんですよで、それがその宿の敷地内にあるのでそれをもう温泉として入れるんですねなので自然な滝いくつもの山の 湧き水とか、いくつもの温泉が流れてきて、で、混合して流れてくるので混合泉ってなってるんですけども、もうじやじやに流れてくるところに、少しずつ少しずつ深くなっていくところを入っていって、滝に打たれながら入ることをできる温泉なんですよ。なので、ほぼほぼ私の声も、あの、滝の音にかき消されて聞こえないんですけど、でもその滝の音が、やっぱね、心地いいんですよね。人には自然が心地いいというか、なので私はそれを伝えたい。<笑> <笑>伝わるかな<笑>はい伝えたいので今日は幸運拡散を紹介したいと思いますねちょっとよくわかんないねはい<笑>ということではいじゃあ皆さん行ってらっしゃいはいやってきました許可を取って、えー、男湯の方から今日は行かせてもらいます男湯の方からの校舎ですねすぐそこに露天風呂と滝の湯があるのでこっちから行かせてもらうことに こちらが。 そうですうわー気持ち い, い、はい、こちらが宇宙で使われてる温泉と同じ本郷線の単純の温泉になってますでですね昨日の夜は真っ暗で全然分かんなかったんですけど洞窟がありますどうなってるのちょっと行ってみたいと思います。こちらは まるでですね、こういうアーチ型の窓から雪景色を見てるみたいです。